キング・アンド・ヒラノシ・ヨーが主演を務めるドラマ、クロサギ・ t b s k がクライマックスに差し掛かっている。最終回が迫る中、予想外の展開がネット上で思わぬ反響を呼んでいて、四角物語はクライマックスへ、クロサギは同名の人気漫画を原作にした作品。 父親が詐欺師に騙された末に一家心中を図るも、生き残った主人公がこの世の詐欺師を騙し返す黒詐欺になって立ち向かっていく物語だ。バラエティ番組で見せる天然なキャラクターとは打って変わって、復讐に燃えるダークな平野の演技が好評。物語中盤で家族のあだだった詐欺師を騙し復讐を果たすも、 11月25日に放送された第6話から佐々木倉之介演じる真の敵である銀行の執行役員が登場。ラスボスとの戦いが注目される。近く白鷺しか出てないドラマがクライマックスに差し掛かる中、平野の大ファンで毎週黒詐欺を見ているという30代の女性は違和感を口にする。 黒鷺には白鷺赤鷺黒鷺と3種類の詐欺師がいます。でも今まで米印12月2日放送の第7話までの回で赤鷺は一度も出ていないんですよ。30代女性。白鷺は人を騙し金銭を奪う詐欺師。赤鷺は色仕掛けを得意とする詐欺師。そして黒鷺は白鷺と赤鷺だけ狙って騙す詐欺師という設定。 ドラマの冒頭でも世の中には3種類の詐欺師がいると前置きし、詐欺師たちを解説するナレーションが入っている。四角次回予告にまさかの6文字。実は2006年に山下智久が主演を務めた平成版黒詐欺には赤詐欺を描いた話があった。小沢真珠が赤詐欺役で結婚詐欺を働くという話で一話のみ登場したのだ。 だが、今作で赤サギは意外な形で現れるようで、第7話終了後9日に放送される第8話の予告映像が流れたのですがそれを見て驚きました。平野くんが黒髪に金色のメッシュを入れて、カラーコンタクト、ピアスをつけた少しチャラい見た目で、テロップで赤サギ転身、と出ていたんです。今回の赤サギは、 平くん演じるクロサギの騙しの手段の一つとして描かれるのでしょうか。前で30代女性。近く、これは読めなかった、という声も、赤ギ天心、というまさかの6文字は SNS でも話題に。戦術した予告映像が流れた直後の2日や、ツイッターでは、赤ギがトレンド入りした。 ネット上では、どんな展開かめっちゃ気になる、予想外すぎて、ハラハラドキドキした、赤詐に転身するのは読めなかった、と驚きの声が上がっている。また、次回予告の資料をくんかっこよすぎて、お金持ってればいくらでも出す、100% 騙される。というか騙されたい、もう赤詐っていう続編、作ってほしい、など、早くも夢中になる人の声も参見される。 明日9日の放送会で、赤崎平ひらのが、たくさんの視聴者を恋わずらいにさせるかもしれない。四角赤崎平ひらのの髪型。取材文、シラビーハングシーアイル・ジュー・サイト・ソウジン。ひらの仕さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。